こんにちは阿波田介ですで今日のビデオはキャンバスボード番外編です前にこの紙のキャンバスボード2枚作った時に動画を撮ったんですけど仕上がりがあまりにも汚すぎて作り方として紹介するのはあまりにも気が引けたので動画を公開しないでいたんですけど今回番外編として うまくいってない作り方って感じで編集してちょっと公開しようと思いますでも作り方自体は参考にしていただけるんじゃないかと思いますのでぜひご覧ください前回僕の動画で仮キャンバスボードの作り方というのをやったんですが今回は仮キャンバスボードじゃなくてちゃんとしたただのキャンバスボードというのを作っていこうと思いますお金をあんまりかけたくないのでお金のかからない方法でやろうと思います 結構古いスケッチブックの裏しっかりしているやつですね結構な大きさもあるのでこれを使って作ろうと思います今スケッチブックの厚紙を切ったんですけど録音ボタンを押すのを忘れてて動画が撮れていませんでしたまあ切るとことかお見せしなくても大丈夫だと思うので次へ行きたいと思います 貼っていくんですけど。今だ。こうやって切ると。まっすぐ切れます。ついちゃった。いいや。後で切ってきれいにしよう。こうやって貼っていきます。 そうするとこの薄っぺらな布でもね、大丈夫ですので。すごいいい加減ね。これもっこらボンドでこう、リバーンできちゃってますね。で、さっきね、ピッて貼ってくっついちゃったから、変なところにくっついて、この布の幅がすごいいい加減になっちゃったんです。 私はね、これ、きれいに作るって言ったんで、きれいに切っていこうと思います。めんどくさいな。<笑>こうやって、うん、難しいな。ね、とりあえずまっすぐ線引いて、歪んで切りぐらいな。歪んでるから切りやすいでもね、このぐらいの長さの方がかっこよくないですか ここはまっすぐまっすぐす、ね、こうな感じでこうやっていきます。そしたらね、そしたらここをねまたこうやって止めていくんですけど、ここはねちょっとポイントはここだけつけない。 ここにだっね、素早くここに、ね、こういうボンドをつけて、うん、こういうのも作品同様性格が出ますねここをね40ここなんですよポイントはこの部分をここを1て引っ張ってこの部分をこの部分をピンとさせて で、ここに45度をつけて、うんってね、ポイントですよ、これが。で、ここをね、ハサミで、パッチンって切って、ピッタぴったしに切れないから、どうせ。こういう風に入れて、ちょっとだけくっちゃくちゃ色つけて、ちょっとだけもこうやって、糊をつけて、もう、これバンドつけて、うん。 こうい う, ふうにしますいいんじゃない見てください私はねすごい大雑把な生活なんでこんなふうになってますけど几帳面な人が作ったらもっとうまくいくと思いますあーのっあのこういうボンドがつかないよね足につ か, つかないように手にもつかないようにこの部分また同じように切るんですけど 持ち上げることができないんで。ごめんね。ここに。のりを先につけて。ああまた四十五度。ぐらいに切って。ここ余ったところを。あはさみきんないためですね。 こんな感じで貼りましたすごい汚いですよね次の工程ではここをごまかしていこうと思いますはいじゃあねごまかしていくんですけどどうやるかっていうとこの上から紙を貼りますけどちょっとこう映るからなるべくねこれ切っちゃおうと思います<笑>さっき破いたら失敗したからねちょっと臭みではないとダメですねここにいると見えないここを剥がして すごい汚いこれを貼っていきますこれはね実は製本テクニックなんです本を作るときのこことねこここれをねここに貼るんですこれもこういう本領じゃない方がいいかもしれないな嫌な予感がするな 裏なんてどうでもいいと思うんだよなこれ裏にこの接着剤をつけたおかげで厚紙が反ってたのが治っちゃいましたねやっぱりねこれでいいやはい、なんとかこんな感じになりました、はあ、こういうのね、私でもきちんと測って 作ろうと思えばある程度はもっと綺麗に作れるんですけどきっちり几帳面な習慣をつけてしまうともともと持ってる大雑把な性格から出てくる長所が出てきにくくなってしまうのでなんかね考えないとできないみたいなふうになっちゃうんでなったことがあるので<笑>申し訳ないんですけどこんな大雑把にさせていただいております大事なのは表面だと思ってるんでなので表面描くところはね 納得いくようなものが作れるように努力はしています。ジェスを一回しか塗ってなくて、ジェスが固まって水を結構混ぜたんですね。基礎が固くなっているので水を少し混ぜました。この絵の具の塗りがものすごく悪くて、結構すごい量の絵の具を必要としました。ジェスなどの下地材はしっかり塗りましょう。 この絵なんですけど途中の段階なので明日自由な絵画教室で仕上げてこようと思います自由な絵画教室は受講者さん募集中なのでもし興味のある方いらっしゃったら下の概要欄に詳細を貼っておきますのでぜひご覧になってくださいではね明日ねちょっとねこれをね完成させていきますはい今日はこんな感じの絵を描いてきました 今外 に, に入れましたはい今日はこんな感じの絵を描いてきましたでタイトルなんですけど何にしようかなタイトルは「夜の夢」というタイトルに今なりましたジェストの塗り方がものすごくずさんだったのですごい水で薄めたアクリル絵の具でちょっとこういうところとか、ね、最初ちょっと塗ってそしたらあのこの辺とかだいぶ描きやすくなりました のの具がジェストの代わりにななったような感じですね今日はこっちの方は全然手をつけなかったんですけど代わりにこっちのキャンバスの方に絵を描き下げてこれはまあ後で仕上げようと思っていますちょっとついでにこういう風にね切ってねせっこんじゃう時があるんですけどそういう時はこの布をね濡らすと布が切ってね引き締まって直すことができますなんですけどこっちのキャンバスボードの方 ここがちょっとへっこんでるんですけど、ハリキャンバスと違って、こうなっちゃうとどうやって直すのかわかんないんですけど、直らないんじゃないかなと思います。なので、私は、まあ、キャンバスボードを正直あまり使わないで、こういうハリキャンバスを使うことが多いです。最近はもう キャンバスボードっってて正直使ってないですねなんですけどこの間やった仮キャンバスボードでしたらちょっとこれから使ってもいいかなと思っていますあの剥がせるキャンバスボードっていうのをまた別のビデオで紹介しておりますので下の概要欄に貼っておきますので興味のある方是非ご覧ください最後にこのキャンバスなんですけどこっちのキャンバスの方は普通の布にジェスを塗ったんですけど こっちのキャンバスの方がプレジェストキャンバスっていう最初からジェストが塗ってあるキャンバスを使っていますこの辺とか曲がったりしていて綺麗に塗れてないんですけどもしもちゃんと大きさと鉄粉の角度をしっかり測って作れば結構綺麗に作れたんじゃないかなと思いますもう作りたくないんですけど<笑> 綺麗に簡単にこのキャンバスボードを作りたい方はこのプレジェストのキャンバスでやると作りやすいと思いますあとこの紙を貼った部分何かよく売っているキャンバスって貼ってあるんですけどこれはある程度厚みのある紙を貼ることをおすすめしますこれ実はコピー用紙なんですごいこんな風になっています<笑>というわけで今日は「キャンバスボード番外編」でした最後までご覧いただきありがとうございます